えー、2曲目に出した、えー、チームオリジナル曲になります、えー、リメイクしてくれたのが、えー、卒業サンキッズを卒業してくれた、えー、方が、えー、踊りを新しく振り付けをし直し、えー、指導もしていただき、えー、今回お披露目させていただきますで今日は子供の日ということもありまして、えー、演舞の途中でこい、えー、のぼりを振りたいと思います 五千円はできないのでお手表紙等で応援をよろしくお願いいたしますそれでは参りますよろしくお願いいたしますとわに続け我が町。 こう。 明日への、ね 好可好快 ここにありはいさ夢を持て回らないわっしょいっしょいわっしょいわっしょ い, わっしょい っっしゃいよっしゃゃ、えー、たくさんのお手拍子をいただきましたお客様に感謝の気持ちを込めましてありがとうございましたありがとうございまし た, いましたはい第2部トップバッターを飾っていただきましたサンキッズプラスの皆さんにもう一度大きお